それでは踊っていただきましょう。エクスクラメーションの皆さんです。どうぞ。会場へお越しの皆さん、こんばんは。こんばんはおびなしから来ました。エクスクラメーションです。待ちに待った。やっと、やっとこの舞台に立てることを。心から本当に、本当に嬉しく思います。 この祭りを開催するにあたってご尽力いただいたたくさんの皆様に心から感謝申し上げます。今日から3日間全力で祭りを楽しんでいきますのでご支援よ ろ, よろしくお願いします。心を鳴らせ祭りまやしの。 寝とまに